どうも皆さんお久しぶりですモロケンですえー、もう夏ですね<笑>ということでですね今回紹介する新しいテントはこちらディディン DOD のライダーズワンポールテントというテントでございますこのテントいわゆるワンポールテントなんですけどこんな感じで屋根を作ることもできますこのねポールは別売りなんですけど今僕めっちゃ眩しいんですよこれでもねやっぱこういう風な屋根を作ることで ちょっと下がれば全然眩しくないんでやっぱり夏とかこう日差しが強い日に、ね、この直射日光を浴びるのかまたまたこう1つね影があるかでだいぶ変わってくるんでワンポールテント各社から販売されていますけどこうやって屋根を作れることができるワンポールテントって珍しいんでそういった意味でも、えー、おすすめなテントかなと思いますということで今回はこの DOD のライダーステントを紹介するんですけどもまずはこのテントの特徴をさらっと紹介してみたいと思います 1つ、収納時の大きさは 50cm×14cm でめちゃくちゃ小さく、重量も 2.6kg と軽いテントです。2つ、雨が降っていても全室で調理できるぐらいのスペースがあります。3つ、別にポールを用意すれば屋根を作ることもできます。4つ、ペグはアルミ製の V 型のものがついています。普通のペグに比べて曲がりにくく、地面に刺さりやすいペグです。5つ、 インナーテントは取り外すことができるのでタープのようなスタイルで使うことも可能ですこのテントのウィークポイントはスカートがついていないので真冬に使うのはつらいかもしれません早速袋から出して詳しく見ていきましょう袋から出すとこんな感じですテントの収納袋自体にコンプレッション機能がついています袋自体が大きめに作られておりテントを入れてから圧縮させるのでテントを適当に畳んで入れても小さくまとめられるのはとても良いことだと思います 中にはメインのアルミ合金製のポールが1本とアルミペグが13本ロープが合計7本入っていましたポールの直径は約 1.5cm 全長 185cm ペグの長さは 17.5cm でしたメインのポールを見た時細すぎて大丈夫かなと思いましたがある程度の柔軟性もありこのくらい小さなテントであれば十分だと思いました早速 DOD のライダーズテントを組み立てていきますこのテントの一番の特徴は設営が簡単だということです 組み立て方は 1. テントを広げて適当な4箇所をペグダウンしますこの時あまりピンと張りすぎないようにしましょう 2. ポールを組み立てます 3. ドアを開けて中からポールを立てテントを立ち上げます 4. 残りのペグダウンできる場所にペグを打ちますこれで完成です僕が急いで本気で組み立てると2分かからない程度で組み立てすることができます 初心者の方でも迷わずに5分程度で組み立てできると思いますロープがついているので状況に合わせてロープを張ってくださいテントを張り終えるとこんな感じです早速 DOD のライダーズバンポールテントの外見を詳しく見ていきましょうテントの上部に2箇所通気口があります中に固い板が入っておりこれを整えることで通気口になります扉は正面に2箇所あります全部開き切ることもできますし どちらか片方だけ開けることもできます開けた扉はくるくる巻きにして横に固定することができます早速中を見てみましょう中はかなりシンプルな構造で余計なものは何もありませんランタンフックなどはないのでポールにかけたりする必要がありますこのテントはインナーテントをつけたり外したりすることができるので早速ですがインナーテントを取り付けてみたいと思います 天井のバックルとインナーテントのバックルを接続しテント内部の丸い箇所にフックをかけることでインナーテントを取り付けることができますインナーテントの底面部分をペグに引っ掛ければ完成です早速インナーテントを開けてみましょうインナーテントはメッシュでできています扉は上下作用に開くことができます開けた扉はくるくる巻きにして横に固定することができます早速インナーテントの中を見てみましょう 1人用のテントですが詰めれば2人は寝れそうなほど大きな室内です実際に私が寝てみるとこのようになります余計なものはなくシンプルな室内です天井にはランタンフックが付いていますインナーテント内には最大で2人前室の部分にもコットなどを引けば1人寝れるほどのスペースがあるのでとても大きなテントだということがわかると思います別売りのボール2本を使えば扉を屋根にすることが可能です ポールを使わなくてもロープで木などに固定して屋根にすることもできます日差しが強い日は屋根を作ることでかなり楽に過ごせると思いますこのテントは寝室の前に前室がついているので雨が降っていてもこのように室内で座りながら調理できるくらいのスペースがあります各部の大きさは 185cm190cm135cm280cm140cm140cm でですす耐水圧についてですスペック上の耐水圧は屋根が 2000mm 床が 3000mm となっていますインナーテントの床やフライシートの縫い目には全て防水の CM テープ加工が施されており防水性は高そうですどっこいしょというってことでいかがだったでしょうか DOD のライダーズテントの紹介でしたえー、ってことですねあのー、6月ですね<笑> 今日ね、6月2日からなんですけど僕ね、ね久しぶりでも3月ぐらいにあのキャンプをこうやって外の撮影したんですけどめっちゃ気持ちいいね、本当久しぶりでこうやって外でテント張ってこうやって椅子に座るの、マジで久しぶりでようやくちょっとねキャンプがしてもいいかなっていう雰囲気になってきたじゃないですかまあ、3密になるのはね良くないんですけど、まあ、こんな感じでねもう誰もいない状況だったら全然キャンプっていうのはいいと思うんで。 あのようやくキャンプができるよやなと思いましたこのテント総評なんですけど、まあ、価格がね1万6000円ぐらいかなという感じで、えーまあ、1万円台で買えるにもかかわらず結構あの万能なテントやと思います1人用のテントとして売られてるんですけど、まあ、この室内は2人入りますしもちろんこっち側にもね寝ようと思えばもう1人ぐらい寝れるんで れれば寝れるぐらいの、えー、ンですよねもちろんこうやって屋根を作ることもできます冒頭にも言ったんですけどこのポールはね別売りなんですけど、ま、落ちてる木とかでも、えー、作れますしなんかここにもし、えー、大きな木の枝とか、えー、木が立っているのであればその木に取り付けたりすることで屋根を作ることもできるんで収納時はこのぐらいのちっちゃいのに、まあ、2人ぐらい寝れるしなんか台場塩を兼ねるじゃないけどなんかこう。 うまくまとめたなっていう感じのテントだと思いました、えー、しかしですね、まベ、あ、タボメも良くないので個人的にこのテントでも気になることは2つありました1つはこのカヤこの室内のカヤの四隅ですね底面の四隅の縫い目が防水のシームテープ加工がされてなかったんですよねつまりこう何。 底面が底面があってこう掘り返している。その四隅なんですけど、四隅がこう。ただただ縫われてるだけで、そこにテープが貼られいてないんで、そこから水が入ってくる可能性があるんじゃないかなっていう風うに思いました。ちょっとそこの点気になって。まあめちゃくちゃ大雨が降ったり、風が吹いてる時は？ ここからこの下の部分から、ね、あの吹き込んでそこから水が入ってくる可能性があるんじゃないかなと思ったのでちょっとそこだけが、ね、あの気になった点ですねでもう1点気になる点もこの貝についてなんですけど普通、こういったワンポールテントのヤってこの外側の茶色い部分あるじゃないですかねこれとペグを共通するんですよ。 このテントって五角形なんですよねなんで5本周りにペグを刺すんですよねただからその5本のペグのうち3箇所を使ってこのカヤを固定するのかなと思ったんですけども全く違くて茅はカヤでペグを打つんですよっていう茅、えー、でなんかちょっと特殊やなと思って色々と工夫したらこのフライシートと同じペグにこのヤを、ね、固定することができるんですけど1箇所だけね最後の1箇所だけちょっと最後ちょっと見せようか 普通、こうやって、これがカヤですね、ヤの底面って、こうやって紐で、ここに固定するんですよね、まあ、これが普通だと思うんですよ、全箇所こんな感じで固定するのかなと思ったら、違うくて、ここと、ここと、ここは同じ、このね、茶色い部分のこの生地と同じペグに差し込んでるんですけど、最後の1箇所だけ、ここだけね、どうしても<笑>、ここに届かんくて。 いろいろ調べたら、茅カ茅で独自で固定するらしいです、ペグで。てな感じで、茅の取り付けが、ちょっとこう、ペグを余計に打ち込まなきゃいけないんで、ちょっと面倒くさいかなとも思いました。普通ね、あのバックルとかで、このね、テント本体とこう接続、カチャッて接続したりとかすることが多いんですけど、なんでこんな作りにしたんやろうなって思ってます。まあ、多分ねね最後のの箇所は、ね、どうしてもこの 五角形やからね六角形やったらそれができると思うんですよ3点あれするけどねうんまだ五角形やからこの形になったんかな仕方ないなっていうふうに思いますね、まあ、そこまでこう重要なとこじゃないけどちょっとなんかそこだけちょっと不思議やなと思いましたこのテントの弱点はそのぐらいやと思います何よりもですね、えー、冒頭にも述べた通りこの屋根を作ることができるんで今ねマジでめっちゃ僕の前にね太陽があるんですけどめっちゃ眩しいんですけど本当にもうこうやってするだけで全然眩しくないんで あいいですね。やっぱキャンプって楽しいですね。ああ六月ましで本当にいいわ。あとねちょっとしたら僕が住んでる熊本県は梅雨入りしちゃうんで梅雨入り前にねたくさんキャンプして撮影し て, っていう感じ動したいですね。ここはですねめちゃくちゃ広くてなんか本当にミスじゃないんで。 めっちゃ最後のもう一ついい点として、今日結構ね風が吹いてるんですよ、見てわかる通り、結構ねなびていてると思うんですけども、もちろん、このテント自体も全然びくともしませんし、このね屋根も、ちょっとしっかりこうポールを立てて、えー、ロープを張ってれば、これ飛んでいくことはないと思います、今までそういった経験はないので、ちょっとしっかりこのロープのペグをしっかり。 差し込んでいれば飛んでいくようなことはないと思いますぐらいですねあ、でねいい点もう1個ありましたあのですね見えるかなあ、見えるねここにですね輪っかがついてるんですよここには頂上のとこに輪っかがついてるんですよ上の部分に輪っかがついてるから、えー、カラビナとかを使ってタープを簡単に接続することができますこうタープを張ってここにこう、これを1本置けば あのタープが付続できるっていう感じでめちゃくちゃいいですねあれねマジでさあの TP テントワンポールテントってね長寿にあの輪っかがあるやつとないやつがあるんですよね僕的にはあった方が絶対いいのになと思ってそんな手間じゃないやつっていうのもねまぁ、あ、ちょっとしたくらいだけど評価が高いのやなと思いましたということで とわりたいと思います TOG のライダーズテントの紹介でした購入先は概要欄の方に貼っているので気になった方はぜひチェックしてみてくださいまだねコロナが完全に収束したとは言えないんですけれどもまキャンプぐらいはしてもいいでしょうという雰囲気になってきたじゃないですかそんなに大勢で密になってワイワイするキャンプでなければまあこういいような雰囲気になってきたんであのー、まあ、6月7月ぐらいねあ暖かい時期ぐらいは 外に出てキャンプしたいですよね僕だって今めっちゃ楽しいですもん久しぶり外出てということで皆さんもね2020年度のなも、えー、キャンプで楽しみましょうということで次の動画でお会いしましょうではまた